こんにちは、旬を食べよう料理教室デコハウスキッチンの渡辺です今日はこの秋口にですねだんだん美味しくなります、えー、とレンコンを使った和やき団子を作りたいと思いますレンコンはね一年中出回ってる感のあるお野菜なんですけれどもこの9月ぐらいからあのまだ葉尾が、ね、青いうちに収穫されてあの新鮮でみずみずし 新レンコンが出回り始めます。で、これからね。また年末にかけてどんどん節が増えていって、例えば煮物とか筑前煮とかにね。あの入れるとホクホクした感じで美味しい。蓮根がね。出回ってきますのでぜひね。あの部位ごとにね。あの料理に活かして特徴を活かしてお料理をしていただければいいなと思いますこちらの料理教室でも焼いたりとかすりおろしたりとか。それこそ生でスライスして。 和え物にしたりとかいろんな調理法をねご紹介しておりますのでぜひ参考なさってください。で今日はあのすりおろしたレンコンを、えー、団子粉に入れた、えー、団子餅のお焼きを作りたいと思います。では早速始めてみましょう。はい。では今日はですね使うのはこちら餅粉ですね。 で、えー、でも大丈夫ですで 100g とれんこんですねこれはのすりおろしてお好みの量を入れますので、まあ、こういったあの、ね、節のあるものであのカットして使いたいと思いますそしてもしあればねこういうちっちゃめのレンコンなんかはスライスして上に乗っけてもかわいいかなと思いますそれと上にちょっとトッピングで黒ごまですねこちらも使いたいと思います はぬるま湯ですね。あのー、これぐらいお水入れて用意しといてください。では早速始めます。まずはですね、レンコンをすりおろしてみたいと思います。えっ、ー、と先ほどもご説明しましたが、皮とかをね入れてちょっ少し黒くはなってしまいますが、ちょっとお醤油も塗ってしまいますので、色は関係ないのでこのまま皮ごと作りたいと使いたいと思います。 ろしくす普通にすれんこんねこんだけお汁が出てますのでこれも入れてしまいます。 絞って、ね、しっかりこう入れてしまってくださいこのすりおろしたレンコンはハンバーグなどに の, のつなぎにもね使ってもいいかと思います、はい、でこれもね入れちゃいますので取ってくださいねでこれでまず柔らかさの加減を見ますだいたいたち粉の 7割ぐらいのお水かな入れてもいいかと思うんですけれども徐々にね様子を見ながら練ります。まままずず大崎さんぐらい入れて様子見ましょうで最初から手でやっちゃうとね手についちゃうんで最初はもうこういったスプーンでね混ぜてみてください。 でちょっとポロポロロしていきますよねちょっとさここからこねてみてこんな感じあのー、耳たぶぐらいの柔らかさになるぐらいまで水入れていただきたいんですね。で大体この辺のポロポロした感じになったらえっ、ー、とすりおろしたレンコンのね残りも入れてしまいましょう。 もう手でこねてください最初はポロポロしてるんですけどだんだんまとまっていきます。 ちょっと棒状にね伸ばしてあげましょうえどれぐらいの大きさの、あのー、にするかによってこの太さもね考えていただきたいんですけれども1つ大きなのを作ってもいいですしちっちゃいのをねたくさん作ってもいいかなと思いますだいたい均等な太さになるようにしたら、はい、え作りたい数だけ包丁でねカットしたいと思います 大きめにします最後に、ね、大きいの作りたいので残しておきますそしたらこれをね、丸めてちょっと手の上で潰してあげてくださいこれを並べていきます そうしましたら、この時点でね、もう蒸し器。ですね。で、今日は蒸し器は特別なものじゃなくて、普通の深めのフライパンに。まあ、すのこを敷いて、お皿を乗せてるだけです。これでも十分蒸し器になります。あらかじめちょっと火をつけておきます。 上にトッピングする、れんこん、ミニれんこん、これ、今日は使いますね。で、これも、ちょっとね、この色がね、残るのが嫌だったら、少しここで落としてください。で、この先っぽの方のれんこんはね、本当に柔らかくて、生でもね、食べられるので。あのー、残りはね、スライスして。 酢味噌和えー、みたいにものを作ってもいいかなと思います。スライサーを使うとこうやって薄くスライスできますね。でこれを、えー、こちらの団子の方にのせるんですが残ったものは。 えっ、ー、と、墨添えみたいなもの、一品料理に、して使っていただけるといいかと思います。そして、こちらの大きいのは。 先ほどのこの大きいレンコンね、一個スライスして使いたいと思います。はい、で、これをそのままフライパインで焼いてもいいんですが、一旦蒸してあげると。 いち子がね、ちょっともちもちっとして中はもちもちっとして、でその後焼くと外はカリカリっとした、えー、団子になるかと思います。はい、では並べていきます。そして普通のあの蒸し器ではなくて、ね、普通のフライパンに蓋をして蒸す場合は。 水蒸気がこうついちゃうので、例えばキッチンペーパーなんかもね、少し折りたたんで端っこに挟んであげると、ここから蒸気が逃げるので、えー、十分蒸し器のと同じ役割は果たしてくれます。約10分ぐらい蒸したいと思います。はい、では今蒸しているお隣で蒸している間に上に塗るタレをね作ってしまいましょう。えっ、ー、とこちらお酒と みりんとお醤油を同量合わせて煮詰めます。 ふわっとなるまで煮立てますあとは少し弱火にして煮詰めてあげます2、3分煮詰めてあげるとなんかタレがとろっとしてくる感じになりますねそこまでできたら火を止めてくださいこれぐらいでも大丈夫です こうアクが出てるので茶こしでこしてあげると綺麗になります。では10分経ちました。 最後フライパンで焼きたいと思います油を大さじ1ぐらいお餅並べていきます けておいてくださいで両面12分少しこんがり焦げ目がつくぐらい焼きます。 先ほど作ったタレですね、これを塗ってしまいましょう。最初はちょっとでいいです。一瞬あの焼き色をつけたいので、はい。一度塗ったものをひっくり返します。 この、ね、時点ですごい香りがしてくるので漬りましたら、ね、もうすぐに揚げてしまいましょう。 ここで再度タレの方を塗りますこの時はもうたっぷり塗ってあげてくださいはい だきらしく松ぼっくりとかね、菊を飾ってあげてもいいかなと思います。完成でーす。せっかくなのでね、食べてみたいと思います。ちょっとまだ暑い、ね。もちもち。おいしい。 美味しくできましたでしょうか。ぜひお家でも作ってみてくださいね。えっとこれから秋にかけてあのレンコンが美味しくなる時期なので、えー、料理教室オンラインの方でも、えー、リアルの教室教室の方でもレシピを紹介していきたいと思います。えっと概要欄のこの下の概要欄の方に公式 LINE の、えー、登録アドレスを載せておきますので、ぜひご登録してください。ご案内が届くかと思います。 はい、こちらの YouTube チャンネルの方もぜひご登録してください。定期的に旬のレシピを、えー、投稿していきたいと思っています。それでは、さようなら。